9月10日放送では、道の駅産品クッキング企画が行われ、平野市用、岸優太神宮寺優太の3人が茨城県の食材を使って料理対決を実施。そこで平野が作ったオリジナルピザが、出演者の間で波紋を呼んだ。道の駅で販売されている食材を3つ使って、オリジナル料理を作る企画、道の駅産品クッキング。 今回は、茨城県の道の駅を訪れ、それぞれがオリジナルピザを作ることになった。平野は、漢字おっぱいをピザのテーマにして、メロンが美味しいって噂で聞いた甘いをこの子に担ってもらおう。と、最高級メロンアールスメロンをチョイス。さらに2品目に蜂蜜を選んでいた。一方、 騎士は梨と紅はるかの星芋、神宮寺は食べるオリーブオイル、ベーコンを選び、最後の3品目はそれぞれ最後に発表されることに。3人とも2品目までは意外性のない食材だったが、騎士の3品目はプリン、神宮寺は餃子、平野は納豆をチョイスしていたことが明らかになった。平野が納豆を出した瞬間、騎士は、キング、リンチェプリンスル。だ。 キング、リンチェプリンスル。缶出してきた。とネタ用食材だと騒いだものの平野は、と思うじゃんキング、リンチェプリンスル。缶じゃないのよといたって真面目にチョイスしたと、否定。俺の中ではイメージできていると出来上がりの味に自信満々だった。そんな平野は、まずピザ生地全体に蜂蜜を塗った後、 切ったメロンをまんべんなく敷き詰め、その上に大量の納豆とチーズをトッピング。メロンの時点までは騎士と神宮寺からも美味しそうという声が出ていたが、納豆を乗せた時点で騎士はマジで怖いわ、とつぶやいていた。完成したピザを一口食べた平野は目を丸くし、あんまりいい例えじゃないかも、歯医者さんの味がする、とぽつり。 騎士は、普通に良くないよ、食べ物を歯医者さんで例えるの、と返していた。一方、騎士は生地にプリンをソースのように塗り、その上にチーズ、なし、干し、芋をトッピングした後、上からカラメルをかけて下準備が完成。神宮寺は生地にオリーブオイルを塗り、ベーコンを乗せた後、焼いた餃子を一口大に切ってトッピングしていった。 その後、スタジオで番組マックの劇団一人、長瀬角、高橋山が3つのピザを食べて出来栄えを判定することに。まずは神龍寺のピザから食べ始め、3人とも絶賛。しかし、続いて平野のピザについては、劇団一人が食べる前から、これは本当にショックだった。メロンと蜂蜜ですごい期待してたから。許されないかもしれないけど、パスします。 と、未食を拒否する展開に、何とか説得して食べさせるも、一口食べた瞬間、長瀬はうなだれ、高橋は鼻をつまみ、劇団一人はブチ切れ顔に、この顔に平野は、なんでと困惑していたが劇団一人は感想も言わずに次のピザに行こうと、しいや、いやいや、せめて感想を教えてください。土台痩り。 その横で、長瀬と高橋は水をがぶ飲みしていた。一人によると、平野のピザは予想以上のまずさ、とのこと。長瀬も、めっちゃまずい。と、訴え高橋によると、平野の言う感じ酔っぱさを楽しむ隙もないとの、こと。一人は、甘まずい、と表し、平野の、歯医者の味、については、歯医者の方が美味しい、と断言していた。結局、 このピーザ対決は騎士が勝利することに、ネットからは、敗者の方が美味しいは笑った、メロンも納豆も素材はいいのにもったいない。切れられるほどまずいピザってすごいなという声が集まっていた。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、